もともと BB にグリスがついてるんでそれをクランクの方にもつけていきます。はい BB のグリスをクランクにもつけたんで BB にクランクをさしていきます。 左のクランクをつけていきますまずクリスをつけて左もクランをつけていきますでは左側のクランクをつけていきますこちら上に穴が開いてますんでそこに合わせる形でこうさしていきますこちらその穴にこの板の突起が入るように これを沈めて穴にさしていきますはい、次にこちら専用のキャップをこちらの穴に取り付けていきます専用のフォームで回していきますこのキャップを閉めることによって内側から外に えー、広がる形になりますので今度はこのネジを使って、えー、外側から内側に締めるということで両側からこう締める形になっていきますはい、トルクレンジで締めていきます十二から十四の規制の シフトケーブルをもともとついてたものからちょっと交換するんでケーブルを抜いていきますこちらにゴムのキャップがあるんでこれを外しますシフトをこう 動かすと中に太鼓が見えてきますのでこちらから抜いていきますはい、出てきましたこれでシフトケーブルを抜いていきますちょっとグレードのアップしたシフトケーブルを挿していきます これで向ここうに通りました<笑>、はい、これで準備ができました、はい、シフトケーブルなんですけど、えー、日線のものを今回ちょっと使っていきたいと思いますシフトケーブルのアウターケーブルの長さを ケーブルにキャップを付けていきますね。これは、ね、シフトについてたキャップなので付属のものでケーブルを通して。 ですね、リアのシフトケーブルを BB 下のこちらに通していきますはいではシフトケーブルをアウターケーブルに差し込んでいきますでこちらに当てて はいこちらですねここにケーブルがこう挟まってネジを締めていく形になりますなのでこういう形ですねこれでネジを締めていく形になりますでそのために。 はい、こちらで一応締めましたんでシフトで動くかどうか試してみますはいある程度調整できましたねあとはオイルつけてからもう少し調整していきたいと思いますこちらの溝にケーブルが通ってこの太鼓で引っかかるようにします なのでこの溝にケーブルを通していきます。 切りますケーブルはアウターケーブルに入れていきますこちらのブレーキの方にもケーブルを通していきます はい、こちらにブレーキケーブルを入れて締めていきます。まずはこのネジを緩めて、そして通します。ケーブルを通します。 オイルはめてから最後に調整していきますでちょっと。とりあえずの仮止めです、ね。はい、仮止め終わりました。こ形ですね。はい、じゃあリアのブレーキもケーブルを通していきます。 これで太鼓まで入りましたケーブルをアウターケーブルに通っていきますではこちらにリアブレーキのケーブルを通していきますアウターをはめる形になりますね じゃあこちらもアウターケーブルにブレーキケーブルを通していきますそしてこちらにはめますでこちらのブレーキの方にもはめていきます こ最後ブレーキケーブルを通して、締めていきますまずは、右を外します緩めたところにブレーキケーブルを それはもうちょっと。まあ、実際はホイールをつけてからもう。 取り付けが完成しましたこれでほぼほぼ完成ですねあとはホイールをつけて調整していく形になりますあとチェーンですねはいじゃあリアブレーキの方を調整していきたいと思いますまずバットが全然ずれてるんで そして、こちらも。全然ずれちゃってるんで。合わせていきます。液をかけた状態で、気を合わせて。締めていきます。はい。こちらもいいですね。 チェーンは、えー、今回フロントシングルでマイ40しか使わないということでかなり短めのチェーンでいいんですけども以前にあの短く切り拭いたチェーンが転がってましたん、ね、でそちらを。 ではチェーンをリアのスプロケからリアディレイダーにかけて。 少し調整しました。 オイルの方は全然フレがないですね。かなりクリアランスを少なくしているのでアクアリウスはないです。これでブレーキの調整が終わりました。ではワイヤーをつなぐところと思います。でワイヤーの先端に。 このアウターワイヤーも、えー、最初はフレームに当たるかなと思ったんですけどもいい具合に曲線で こ, この隙間があってなんとかうまくいきましたねはい干渉することができましたあとはじゃあリアディレイラーのケーブルをカットして これで完成ですね